スタート踊る大食いアイドルことききですすただきます、はい、お願いします。はい 50です。 おだしがおいしい。<笑> よろしくおでいしま ちょっと準備するっで。怖い<笑><笑> でプです 一番めたくさんも消化していってる可能性がある。うん 行ままかない、ま、だ千杯入れたんでくだ<笑>はい。 420円なんか肩凝ってきた。 ありがとうございまの手が出んましょ か, かいこたらありだだいま。 大, 大丈夫、というか、熱、う、が、ん、あったかいのもリアルにすぐやっていくんしてるから、ちょっとだけ待ってね。ありがとうございます。はい、はい、はい、お店の方の予算にお出汁をあったかくしてもらいます。 Thank <laughs> you. 来ました。だいぶ、だいぶ来てますよ。す再びお願いします先生さ What? ねえ。Yeah. 線 の, くなお 手, の手前で。 千枚です。千枚達成でーす。延長戦です。延長戦お願いします。<笑> 1060達成しましたうしい大阪の梅田北新地にあるじゅんわりそば厳泉さんの大変素晴らしいサポートのおかげで美味しいおそばを食べましたごちそうさまでしたバイバーイ